こんばんは好那我們繼續こ の, 間のことな我们继续。 遅くまで起きているんだね應該可以直接出起来とか ok 開始了月のスター・チャイルドの暗号が示す先それは月の裏側にあったそこは人類の宇宙進出から100年以上の歳月が経った今も開拓はおろか未だ調査も行われていないまさに 人類未踏の地しかしスターチャイルドたちは月の裏側へとたどり着いた時にはすでに遅し軍とリレイヤーの正中権をかけた戦いが繰り広げられていたち先を越されたかすでにこの中域でも軍とリレイヤーが戦闘を繰り広げている 嫌な感じ珍しく星々がざわついてる気をつけて何万光年も遠くにいる星たちがざわつくほどの何かがいる私も感じますここでは今までと比べ物にならない数の生命が今も次々と失われています今までいろんな戦場を見てきたけどこんな戦場は初めてね まるで凝縮した悪意がこの戦場にいる全てを飲み込もうとしているみたい待って軍とリレイヤーの動きがおかしいわこの動きまさかプルートそっちの観測はどうああ君の予想通りだよマーキュリーこれは互いに戦ってはいるが別の何かとも戦っている動きだ 星の瞬きが止まったみんな気をつけて何かが来る我々に抗う星の意志とは異なる人の業にて生み出されし偽りの星やはりこの知的生命体はこの宇宙に争いの火種を生み出す忌むべき邪悪。 よもやリレイヤーがあのような戦略兵器を持っているといやあまたの銀河を消滅してきた以上戦略兵器を持っているのも当然か召喚殿これ以上は無理です撤退しますオリジナル1を手に入れても我々が落とされれば元も子もないかでは撤退を許可する 安全な注意気で徳た達を待つとしよう全艦に告げる急ぎ注域を離脱せよいいかサテライトの回収は忘れるな逃がさない偽りの星は全て喰らう私という器が満たされなくとも使命と名約によって私はあれを全てを喰らい尽くす 敵弾が複数命中メインエンジンおよび格納庫にも直撃被害人大これ以上は持ちませんええ、弱音を吐くんじゃない何としても離脱するんだこんなところで長官殿を死なせるわけにはいかぬのだこれがリレイヤーよ我々人類の敵か この借りいずれ、変えさせてもらうおもかじいっぱい生きているエンジンをフル稼働させろこの中域から離れることだけを考えるんだんあれお !GT ラボの舞台のようですね。ちょうどいい。このデカブツを連中に押し付けるぞなるほど。 このバケモンを GT ラボの連中にぶつけるんですね了解しましたそうだバケモノにはバケモノをぶつけるうん我們也被脫怪巨大 MA お、oh,、2箱喔あの機体だ何万光年も遠くの星々が怯えているのは多分乗ってるのはダークウォーカーだと思う断言する理由は前にオリジナル1に残されていた戦闘ログで似たのを見たことがあるのあれはマスターリレイヤー専用の惑星進行用決戦兵器使用は見ての通り短期での進行 殲滅が目的のとんでも兵器奴らはそんなものまで地球圏に持ち込んでいたのかでもやっとつながったあの機体は月にいるルナちゃんを守ってるんだあさあやばいあのでっかいのに追われてる缶がこっちに来てるなんだとあのやくを私たちに押し付ける気かエヴァレットヘ・ヘイル急速接近 間もなくすれ違いますカッキー避けてください<笑>続いて大きいのじゃなくて巨大ダークギア接近見つけた私という存在を満たす可能性を持つものやはり星との闘争に限るこうなっては光線を避けられませんね 相手が 星, 星を捕らう全員初期です。全員初期です。 b o s s 的特性就是两回行动他一回合可以行动两次而且一定是在回合的最初跟最后。这个比较麻烦一点。又要又有一个人去捡这个宝箱。然后 b o s s b o s s 的 b o s s 的攻击范围是1到4啊。 他全部都能打。能力歼灭步枪 ,130, 所以没办法发动还好。所以他就 boss 只有普攻这个算可以了。嗯算有点让步。 嗯宝箱就派一个人去拿。任务是。歼灭所以先把 BOSS 宰了也是一个手段。な綺麗に一上げますわ やろう。私に任せろ クリアです攻撃降低被動技能皇家守护」是異常状態抗性提升 作戦行動に入るわうんあーよ附加到当機支援するわ邪魔してあげる世話が焼けるんだから不愛性じゃないんだからさっさと片付けるわよ 这个哦好穿很裙好都可以吃的。仇恨 やっぱりダメここでも私の欲望は満たせないタセナくカいていく満たせないのは戦いで満たそうとしているからじゃないかなイカ どういうい意味私にはあなたが何に飢えているかわからないでも戦いでなんて何も満たされないよ私だってそうだもんお前という星も満たされぬ飢えを感じているのかそりゃあもう飢えまくりだよけど満たす方法は知ってるとそれは何 それはズバリ天体観測あのバカ星とは燃焼反応による輝き理解不能まあ科学的にはそうなんだけどさだとしても何よりロマンがあるしチ光ゴンボウズワシュファニーナズファニ その問いには以前にも答えた我々にはそのような価値観はないお前たちとは根本が異なるだが星をきれいだと感じることができれば私は満たされるのか<笑>満たされるなんてものじゃないよそれこそあふれると思うなんならファーストスターの私が保証する 分かったじゃあ今すぐ戦いをやめてこのままじゃこっちだけじゃなくそっちも壊滅しちゃうそれはできないこの闘争は私の渇きを満たす闘争であると同時に協力者との迷惑それを破るわけにはいかない私は聖域への門番 協力者の招きし者には道しるべをそうでない者には死を与える暴虐の獣そして協力者は姉であるお前だけを招いたこの座標へ迎えそこで協力者がお前を待っているルナが私をしかしそれ以外の星が 我々の聖域に足を踏み入れることは認められない今ここで私はお前以外の星を喰らういかがなさいますかマスター座標を入手できた以上キた達は次のポイントへ移動可能ですいいえルナの元に行く時はみんなと一緒です一刻も早くルナの元にたどり着きたい ですが、この中域に死をもたらすこの薬剤を前に一人だけ逃げ出すわけにはいきません邪水なことを申し上げますが最近のマスターは人の死に少々いえ過度に敏感になりすぎではありませんかだとしてもそれが私ですから乾く援護する。 因为那个异常状态的判定是自己回合开始的时候去触发所以说他不是那个回合他不是回合结束的时候还触发所以说他会变成是说你 Boss 可以两回行动所以他也会被两倍消耗 算是比较公平吧总不能你两回行动之有好处都都没有坏处 s s 还是先收掉吧。我 还蛮痛的老实讲。哎中 いいか 嗯该上编缘护，攻击降低，但可以顺便弄到帽を我知します 好准便洗一点血應該可以吃掉一只哦不够长召唤靶只是召唤一个八子然后 然始可以暂时当落宗的。孙悟真是这样的。 好有一点痛。行動を開始する 都不用打，就讓他自己當機，又當到沒血當了四次，所以就是九十趴寫，六十趴寫。 六十趴些花在檔地上面他中你 100% 命中百所以这个保证收头。 私は歩き続けますレベルアップです砕ける私という器が砕けるすまない協力者戦線を離脱する直撃だとではエレガントに 回収しますわ。おい力集中ン私に続け。私に任せろ。EMC 最大行くよ。 动力射击对啊毕竟没有必杀技发托三的地方 备单手剑一样可以放一股跑。 ああ。Uh -huh. 完璧な仕事をしてあげる任せなさいお姉ちゃんに近づけてるといいんだけどな行きますよヨダカ私たちの道を切り開きます 最後進軍了は金君のエレガントに援護 し, ます、ね、してやろう私に任せろ わたしが守るんだからあげていくよ。 BCM 展開。成長を感じます。なめないでちょうだい。回復するわ。不愛憎じゃない。片付けるわよ。变成尾刀狗了。 あなし仕事をしてあげるカ攻撃加ナ攻撃加ウ任せなさい 行きましよ、う、ダカ。また、ちなみちよ、キリヒラキでは、エレガントに。 私に続け。S. P. 不足。任せてくれ。まるで太陽の輝きが増したようだ。これはどうかな。この宇宙は。私が守るんだから。たぶたお。S. P. 不足差一。 行きます舐めないでちょうだい世話が焼けるんだから不愛性じゃないんだからさっさと片付けるわよすで回復するわレベルアー サクセンコードに入るわ。支援するわお姉ちゃんに、近づけてるといいんだけどな。ゆく修復するあ回恢い封は一晩中に ますよ、ヨダカ。私たちはね、ライスを着てい来おう、うん。ランスサンライスを着ている。これはランキング。うん。おう、トーン。 アクギア完全に沈黙みんなやったよ<笑>なんとか倒せましたねああ得られるものもあったしなオリジナル1のルナのいる座標を示す暗号ですね暗号でしたらすでにプルートへ転送済みですおそらく、 すでに解析が済んでいるものと思います我が友よだかの言う通りすでに暗号は解析済みだ今全員に共有するここの座標っておそらくこの座標は通過ポイントではなく僕たちの目的地を示す座標だここにルナがすでに気づいているものもいると思うが僕はあえて言葉にしよう座標が示す場所 すきなうちのわさ。ねえ、それは強くないた気がしますレベルアップなんてね。レベルアップですわ。レベルアップですね。遅かったわね。 ずいぶんと待たせてくれるじゃないこんな場所に俺たちを招くとはずいぶん余裕だな月のスター・チャイルド今度こそお前を倒しオリジナル・ワンを取り戻してみせる前期に通達速やかに無力化に当たれただしオリジナル・ワンは破壊するな了解と行くよナイルわかった 数の上ではこちらが圧倒的有利今日こそ部下たちの敵撃たせてもらうまずは奴の無人機を落とすこちらの無人機をぶつけてやれなるほど有人機1機に対して無人随飯機が4機舞台の5分の4が無人機って構成ってわけね数を補うにはご法律的だけどちょっとお粗末なんじゃない どうしてどうしたのエイト炊飯器が動かないアクセスが拒否されてるなんだとまさかお前何をした残念でしたあんたたちの可愛いいお人形は私の制御下に置かせてもらったわまさかこちらの無人機をハッキングしたというのか うちの電子防御って地球最高峰じゃなかったっけそれだけオリジナルワンってやばい機体なわけいや、オリジナル1にそんな機能があるとは聞いていない。ウイルス。ウイルスこの間の戦闘、この子は落とせるはずの私たちを見逃してくれた。多分、その時に仕込まれたんだと思う。正解でも、 もう遅いわすでにあんたたちのサーバーや無人機は長い時間をかけてあたしのかわいいかわいいウイルスちゃんが汚染済み追い詰められたのはあんたたちの方だったのよ<笑>指揮官こんな状況では作戦は無理ですここは撤退するべきですそれはできない奴は俺にとって部下たちの敵であると同時に 人類の敵だ俺たちの正義のためにもここで撃つそしてもう一つ罪よすまない協力者モンバの任意を果たせなかったウォーカーちゃんが負けるなんて意外ねやっぱり相手はお姉ちゃんたちそう気にしないで軍とソルジャー級たちは ほぼ壊滅させた偽りの星々も残りはここにいるだけそしてダークナイトはまだ到着していないとがっつり陽動してやったしおおむね作戦通りねじゃあ連戦で悪いけどもう一戦だけ手伝ってもらうわよ問題ないこの上が満たされぬ限り 私は満の星の輝きをも奪い、そして喰らう。それは、人の業が生み出した偽りの輝きも同じ。<笑><笑>舞台は整ったわ。さあ、死神のパーティータイムよ<笑>こんばんは。はいよー。<音><音><音><音><音> 衣裤，阿志，以这种方式死掉 哼哼哼好可怕这群人谁叫你成为俘虏啊 那有模拟战没有宝箱了。狙击手怎么会站在最前面不要闹了。 よくかすなさいよ、ス テ, テアロー。 小さいいこの宇宙は私が守るんだから他は SP 軌道はクリアです邪魔してあげる手はが焼けるんだから 這一次没有上到那個地方我信有上到有上到就有上到就安啦仇恨降低<音> 用他放仇恨降低自己会提升仇恨する。跑在那边干嘛 どこだ落ちろ。 他跑远哦 92.。92.9， 不要再挥空了。 私に続け未熟な奴ツねレベルアップだこれはどうかなこの宇宙は私が守るんだから キドーはクリアです。必須 1百九 SP 不足我敢好桶好痛好痛好桶好 但是是安全任我在那边我在那边我在那边我在那边我在那边我在那边我在那边我在那边我在那边我在那边我在那 いい 了, 結果還是被收掉了一滴 像い都可以收啊天王星已シ下去了就まだこの旅をやめるわけにはいかないんです。<音><音><音><音><音> 让非女子来收这个头哎二十五 いいのしーさな。ファストスタートして。いっていい、バンズバイ。 フッ、ね、<笑>撤退する行動を開始します。 放异常状态就可以顺便回血真是方便 在宋杨子啊哎对我是这样啊可以可 はい総統。宇宙にに輝く星々よ、私に力を 好這样就过了好那我们到这边